皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。9月20日。ずっと溜め込んできたスペシャル装備券と、スペシャル家具庭具券をそろそろ使おうと思います。というか、使い方をよく分かっていませんでした。どこで交換できるのでしょうか。まずは道具で使ってみましょう。がたらですね。ありがとうございます。交換屋のつななさんは、あの場所みたいです。というか、だんだん記憶が蘇ってきました。 思い出しました。このスペシャル装備は、取得してもチャガナのリストには乗らないので、装備枠を圧迫しないように交換するのを後回しにしていたのでした。今すぐドレスアップで使う予定もないので、これはこのまま放置ですね。そして、スペシャル家具2枠の方も同じ理由で交換していなかったのですが、レプリカの精度ができたので、心置きなく交換できるようになりました。ということは、ここにあるリストを全部交換しても大丈夫ですね。